証明わ<笑>かりましたあなたが僕という刃を大切にするというのならその気持ちに背かずについていきましょう性格もスタイルも他の子に及ばない僕で苦労をかけてしまいますが 僕は飛竜二航線の飛竜だ。この艦隊に入ったからには、指揮に従いますあの。今日倒すべき敵がどこにいるか教えてください。僕より他の仲間を気にかけてやってほしい。ここで油を売っているくらいだエンタープライズですかライバルとしても仲間としても。 尊敬する存在であることには違いありませんよ花札今は娯楽に興じている場合じゃないんだ普段の鍛錬は腕自慢するようなものではなく仲間を守り敵を倒すためです違いますか言いたいことがあれば言ってみればいい気を使っていても何も出ませんよ 次は本気で切りかかりますよ。細かいお仕事ばかりですね。細かくても任務です。報酬を受け取ったら報告をしましょう。指揮官のメールです。受け取ってください。僕のことは心配しなくていい。そちらのやるべきことをやってくれさえすれば。 それでいい僕に構うな今の僕は兵であり指揮官に従うそれだけのものです戦場ではたとえ一瞬の迷いでも敗北を招くことがありますどうやって相手を倒して勝つか以外何も考えないことそれが僕の戦い方です 指揮官は勝てるはずがない強敵相手でも挑み続けますか守りたいもののためならか指揮官らしく考え抜いたものと思いますが嫌いではありませんよこの揺るがない信念そう指揮官ならあるよ 僕にはまだ甘いところが何でもありません指揮官の刃としてこれからも僕にご命令をこれは司会の証明わかりましたあなたが僕という刃を大切にするというのはその気持ちに背かずについていきましょう 岡のスタイルは他の子に及ばない僕で苦労をかけてしまいますが<笑>物資が十分な今を大事に思うべきだ。いつか懐かしく感じることになるだろう。<笑>かたじけない。拙速で仕掛ける。かさ機飛べ 極端的な勝利など浮かれるには大事ない姉様無念今こそ奮い立つまだ絶望する時ではない